えっと、みみんな出撃ですここんな感じでいいのご指示を生命の救済神入の美しにはい命令があったは経験だけに頼るものじゃないんです 私の生けしかえないお前たちの汚れた身の内を浄化する命令があれば従うまでですこのハルバードの鋭さはなでじゃありませんよ悪い人たちの好きにはさせない待機中一を天をにするはきいつ害が。 私はダブリムだ私ならたくさんの敵を引きつけられる腕か魂共鳴 命令があるは一撃を食らえ 一発で仕留めます終わったすぐに終わる進めでかお前らは犠牲者ご指示待機中ジャークを壊滅しようで入門かすぐに終わるミッション accomplished。 戦った私たちのことドクターは誇りに思ってくれる